全国1億2000万人のペンタプリズム腐食でお悩みの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ、えー、本日はキャノンペリックスあとキャノン FT のペンタプリズムの交換をしたいと思いますその他裏蓋とか底板の交換もしたいと思ってますこの4台のうちの下の2台はジャンクです壊れてます こちらの FT は軍艦部が凹んでますよねシャッターは動きますそしてこっちの FT はシャッターが壊れてますもう巻き上げもできませんしシャッターを押しても反応しません 今回はこのジャンクの FT のペンタプリズムを上の2台のペリックスと FT に移植したいと思いますこちらの左側のこちらですね動く方の FT は前期型ですそしてこのジャンクの方は後期型前期型は背面にシリアルナンバーが刻印されています こっちが前期型ですねそしてこっちが後期型実は前期型の FT はほとんどがペンタプリズムが腐食してますでもこの後期型のペンタプリズムは腐食してないはずですなのでこの2台のペンタプリズムを外して 交換車を追って OK 牧場では始めましょうでは最初にフィルム巻き上げレバーを外しますゴム板を押し付けて半時計回りに回せば緩みます緩んだら用事でクルクルクルって回してください お次はのぎすシャッタースピードダイヤルはこの「のぎす」で私は回しちゃいます小さいカニメレンチ持ってないんです<笑>はい用事でくるくるシャッタースピードダイヤルは60分の1フィルムの感度はアーサー ISO100 に合わせておいてくださいまあ今日はそこまでばらさない露出系とかは外さないので、まあ、どこでもいいんですけどね そしてフィルム巻き取りクランクを外します。F. T. はここまで全て純ネジですね。ペンタックスのカメラとかは逆ネジだったりしますので注意してください。電池ボックスの蓋を外して。 この後ろから見て右側の側面とファインダーの左右そしてレンズマウントの上側にネジがあります。この4本ををネジを外してください 上のカバー外れましたがここですシャッターボタンの下の部分のカラーがよく落ちてしまいますので注意してくださいねカラーはここにはまりますちょっと面倒なんですが上のカバーを外したら再度シャッタースピードダイヤルはつけてください 位置が変わってしまうとちょっと面倒なことになるので、まあ、つけておけば間違いないです変わってしまっても元に戻せますのでそしたらプリズムを外しますプリズムを止めているのは2本のネジで止まっているこの金属製のステーですね これですこのステーがダメになっちゃうんですステーに貼り付けてあるモルトがモルトプレーンが加水分解でボロボロになってしまっているんですねそしてこのモルトのカスがペンタプリズムに悪さをしてプリズムが腐食してしまうんですこの銀色の3本のプラスネジ これを外してプリズムを取り出しますこのネジは結構固く締まってますからね舐めないように注意して外してください 慎重にプリズムを取り外しますこの露出系の針これ曲げないように注意してくださいね そしてこれが外した前期型の FT のペンタプリズムです腐食してますねほら左右にちょっとこの矢印竹串の先の部分この部分が腐食してファインダーを除くと黒くなっちゃうんですあとセンターにも一本筋が。 入ってますね上から見るとこんな感じ下水分解したモルトが悪さを知るのが分かりますまあ実際このくらいの腐食でしたらファインダーを除いても大したことはありませんただやっぱり気分悪いじゃないですか ファインダーの中が汚れていたり黒くなってたりしたらちょっと気分も落ちるってもんですそしてこちらが後期型のペンタプリズム綺麗でしょうちゃんと腐食しないように対策されてます後期型の方はこのセンターに黒い筋がつかないようにあのセンターの部分尖った部分の塗料がはげないようにきちんと 塗料も厚く塗られてますね上のカメラが動く方のカメラそして下の方がジャンクですこの動く方の FT 底板が傷だらけなんですねそしてここがへこんでますこの当たりへこんでる部分が裏蓋に当たってしまって裏蓋の開閉にちょっと支障をきたすので こちらのジャンクの方の底板に変えちまいましょう。こっちは多分クリーニングすれば綺麗になると思います。プリズムを固定するステーはこんな感じでボロボロです。まあこのステーに関してはまあ水で洗ってヤスリで磨いて。 綺麗にすればまた再利用が可能ですペンタプリズムのカバーも水洗いしました綺麗になりましたねそれではペンタプリズムを取り付けていきます無水エタノールでえプリズムを綺麗にしてから取り付けましょうね せっかくばらしたんですから接眼レンズもきれいにしましょうブロワーで拭いてプリズムを取り付けます。 あとはバラしたときと逆の手順で組んでいくだけなんですがこのネジとかちょっとした細かい部品ですねこれはあの小さいトレーをいくつか用意しておいて必ずバラした順に入れておくようにしてくださいどのネジがどの部品がどこについてたっていうのが全然わかんなくなっちゃいますんでまあこうして動画を撮っておくのもありだと思います そしてこのペンタプリズムを固定するトレイですが磨いた後 1mm のモルトプレーンを貼っておきましょう。 はい、ラウナです腕時計やカメラ用の潤滑油ですねラウナシャープ40はベンジンで 5% の希釈液を作って使用しますこのように小さい注射器で注入します希釈オイルを塗布したらブロワーで拭いて乾燥させますそしたらシャッタースピードダイヤルを外して上カバーを取り付けます シャッタースピードダイヤルも分解して清掃しました左側が綺麗にした方のシャッタースピードダイヤルですやっぱ綺麗になると気分いいですよね 用事でくるくるこれ組み方間違ってますね。板ワッシャーの方が下でスプリングが上です。ごめんなさい。 そして最後にカニ目ネジを締め付けて完了です続いて裏蓋の交換です針側を剥がすので無水エタノールを染み込ませて針側を剥がしやすくしましょう 針側を剥がすと三本のビスが出てきますこの三本のビスで裏蓋が止まってますこの QL 機構、クイックローディング機構のステンレス板は裏蓋についている留め金をラジオペンチで広げて外します こちらの裏蓋が動く方の FT についてた裏蓋です結構これ錆びてるんですよね磨いては見たんですけどなので、えー、ジャンク品の方の裏蓋と交換してしまいましょうこっちがジャンクの方の裏蓋ですこっちの方が全然程度いいですよね そしてこ れ, が底板ですこれも下のジャンク品の方の底板の方が全然程度がいいですよねなのでこれもジャンクのこっちに交換しちゃいましょうまずは裏蓋を取り付けます。 張り革は粘着力が強いので、えー、エタノールが乾けばまたくっつきます。はい、オッケー牧場。 ピンセットにシルボン紙を巻いて無水エタノールをつけます結構このギアの部分も汚れてるのでエタノールで拭いてきれいにしましょう。 きれいにししたら油を刺しますよくミシンオイルを使う方とかもいらっしゃいますがミシンオイルとかだとどうしてもほこりがついて動きが悪くなってしまいますなのでこの精密機械、えー、腕時計やカメラ用の希釈オイルを使うのがやっぱりいいと思いますちょっとお高いですけどね 底板をつければ完成です底板は3つのネジで止まってます うんいい感じですねあとジャンク品に電池アダプターが入ってました水銀電池今ないですからね LR44、が使えますこれはラッキーでしたね FT には FL の 50mmF1.8 が似合いますかっこいいですよね はい、オッケー、牧場。またねー。